なんだかまだ諦めていないみたいですね。どうも、政治いろいろの学部です。ちょっと前の記事なのですが、気になったのでご紹介します。韓国の第一時間の談話を中央日報が記事にしています。中央日報の記事を引用します。韓国外交部の チェ・ジョンゴン第一次官は21日、日本訪問を終えて帰国した。インチョン国際空港で報道陣に対し、日本との対話について、東京五輪が終われば、よりスピード感を持って進めていく、と述べた。チェ氏は東京での森竹夫外務次官との会談について、これまで、韓日首脳会談を実現するために、双方の外交当局が作った成果をもとに、 さらに進展した結果を作ることで合意したと説明。東京での新型コロナウイルスの感染が思ったより深刻だったことに言及しながら、東京五輪が成功するよう支援、支持するという立場のもと、韓日と韓米日が多くの対応を交わしたと述べた。その上で、とりあえずは東京五輪が成功裏に開催されるよう、韓国政府が 何を支援するのか、韓国選手の安全にとって何が重要なのかをよく考えてみると伝えた。チェ氏は20日に訪問、韓日外務次官協議のほか、アメリカのシャーマン国務副長官を加えた、韓米日外務次官協議も行った。在韓日本大使館の相馬博久総括講師が韓国メディアとの懇談で、ムンジェイン大統領の 韓日関係改善に向けた努力を不適切な表現を用いて批判した問題については我々の要求を日本側に様々な機会にはっきりと伝えたので見守る考えだと述べた。チェ氏は23日、シャーマン氏とソウルで韓米外務次官戦略対話を行うとのことです。東京五輪を利用して 日韓韓首脳会談をを開催ししようと細工の限りを尽くした韓国側ですが日本側は微塵も揺るがず、丁寧な虫を貫き、結局、文大統領は訪日を断念せざるを得ませんでした。何とかして日韓首脳会談をという韓国側の焦りは、数々の報道を見ればよくわかります。韓国メディアがこの競争に乗っかかるのは、まあわからないでもないですが、 一部の日本メディアも韓国に加担しているしか思えないほど愚劣な報道を行ったりしていましたね。当チャンネルでも取り上げた TBS ニュースの日韓の外交関係者が文大統領を訪日に向けて最終調整中というのがそれです。結果的に文大統領は訪日せず TBS ニュースの報道は嘘であるとしか思えない状況になったのですが TBS ニュースは未だにこの嘘について釈明も謝罪もしておりません。TBS ニュースがどういった意図でこのような嘘報道したのかは明らかになっていませんが、何としてでも日韓首脳会談を行いたいという韓国側の意向を桁の報道と思われても致し方ないほどです。このニュースを見てまずびっくりするのが、韓国側は我々の想像をはるかに超えるレベルで物事を認識できていない、 という点です。五輪が終わればよりスピード感を持って進めていくとは、現実が見えていないにも程があるコメントです。東京五輪開幕前、韓国側は一人で勝手に教本を繰り返していましたが、日本側はこれまで通りの丁寧な無視を続けるだけでした。この状況が五輪が終わったら変わると何をもって思っているんでしょうか。日本外交の講師と、 五輪は何の関係もありません。五輪が就労したからといって、日本側の態度に変化が出るとは全くもって思えません。相馬講師の不適切表現に対して、我々の要求を日本側に様々な機会にはっきりと伝えたので見守る考えだと言っていますが、そもそもの話を言えば不適切表現の限りを尽くしてきたのは韓国側です。まずはその反省をして叱るべきでしょう。 東京五輪についても、尻滅裂な話に終始していますね。開催前の竹島表記問題に関連した数々のボイコット発言に始まり、始まったら始まったで不適切な垂れ幕、福島産農産物に対して言われのない誹謗中傷を繰り返し、弁当持参でくる。挙句の果てには花束にさえ、福島産だからとケチをつけるという、 何としてでも東京五輪を成功例に終わらせてはいけないという、およそ世界中で韓国人しか持っていないであろう歪んだ情熱をまざまざと見せつけていたにもかかわらず、東京五輪が成功するよう支援、支持するという立場とは一体どの口が言うのでしょう。ちなみにこちらの何としてでも東京五輪を成功例に終わらせてはいけないという暗い情熱は、残念ながら 日本のマスメディアからも感じられますね。実際に宿泊している選手からは、素晴らしいという趣旨の投稿が数々の SNS に上げられているという事実に目をつむり、選手村はひどいというあまり根拠が感じられない報道を繰り返す姿勢からは、何か韓国側と同じような目的を持っているとすら感じてしまいます。これだけインターネットが発展し、これまでのような嘘、 デマが通じなくなってきているというのに愛も変わらず旧大依然とした先導が通じると思い込んでるマスメディアなんだか哀れにさえ思ってきてしまいますね韓国側はこれまでの日韓関係そして東京五輪前のドダバタを既にすっかり忘れているのでしょうかそれとも五輪が終われば全てリセットでも思っているんでしょうか韓国では10月頃から 次期大統領の予備選が始ままると言われていますこの予備選、実はムン大統領にとっては、退任後の運命を決定づけてしまう、いわば裁きの会談にもなりかねないものなんですね。ムン大統領にとっては、与党共に民主党の統一候補が、最大野党国民の力の候補に敗れてしまえばもちろん、退任後の悲惨な末路が決定してしまいますし、仮に共に民主党の候補が勝ったとしても、 その人物がムン大統領の売りでなければ決して安泰とは言えないわけです。今のところ、共に民主党の予備選を勝ちつくであろうと思われている一番手はイ・ジェミョン・キョンギド知事です。彼はムン大統領の売りではないと言われていますね。イ・ジェミョン氏の対立候補であるイ・ナギョン元首相はムン大統領の売りだと言われています。放末候補ではあるものの、チュ・ミエ 元法相もムン大統領の売りですね。ムン大統領にしてみれば、五輪が終わる8月中旬、もしくはパラリンピックが終わる9月初旬には、何としてでも日韓関係を修復し、それをもとに米韓関係も修復。そして最終的には、米朝会談をムン大統領自身の仲ドのもと取り行うことを実現し、何とかして次期大統領選にも、 自分の影響力を残したいのでしょう。文大統領が本当に日本との関係を修復したいのであれば、それこそ心からの謝罪を行い、国際法違反の状態を直せば話し合いぐらいはできるんでしょうが、そんなことをしたら韓国国民の激励に触れ、満期を待たずに引きずり降ろされることは明らかです。それが分かっているからこそ文大統領は強気だけどすり寄るという、 知り滅裂なな態度をを続けざるを得ないのですつまり、東京五輪の終了動向にかかわらず、文大統領、そして韓国側の思惑は、積んだ状態にあるわけです。そんな簡単な事実すらわからないとは、本当哀れとしか言いようがないですね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。